まだ近くにいるはずだ捜せない あ, あ残念だな僕一人で始末しちゃうつもりだったのにはじめくんって仕事早いよね俺は務めを果たすべく動いたまでだ<笑>でもこいつらがこの子を殺しちゃうまで見てれば僕たちの手間も省けたのかなその判断は俺たちが下すべきものではない 運のないやつだいいか逃げるなよ背を向ければ切る。 都は治安が悪いっていうもの安心しなさいお前が心配しないようにできる限りみを書くよ 平助目が覚めたみてえだぞああ土方さんたちを呼んできてくれああ分かった土方さんあいつ起きたけどどうすんの騒ぐなよ騒がねえと約束できるか すまないね、こんな扱いでお前一体何者だお前の荷物は調べさせてもらったコウドウさんとは一体どんな関係だ父様を父をご存じなのですか何まさかあなたコウドウさんの娘なのですか は, はい 堂さんはどこにいる父とは半年以上も連絡が取れないままですそれで父を探して江戸から都にそうしたら浪人に絡まれて嘘をついてるようには見えねえがどうするんだ近藤さんどうすると言ってもな行動さんの身内なら存在に扱うこともできんだろう 近藤さんちょっとこいつの処分は明日に持ち越すことにした SK 逃げねえように見張ってろえ、ああ、わかったなんだ切っちゃうんじゃないんですかソウジ、物騒なこと言ってんじゃねえよヒ方さん、こいつの名は解いてやってもいいかな逃げようなんて考えんじゃねえぞ逃げたら切る、よく覚えておけ ちょっと待ってろよってなんだこれ掃除のやつきつく縛りすぎたあのここはどこなんでしょうああえっ、ー、と新選組の吐傷新選組あの皆さんと父とはどういうあのさ 今日はもう遅いし話はこれまでにしようぜ<笑>布団は押し入れにあるから自分で敷いてくれじゃあ外にいるからそうだ俺東堂平助平助って呼んでいいぜ縄を解いてもらってありがとうございました私雪村千鶴です そうか、血づるか、はあ、何してるの<笑>、はあ、三男さん、どうだ本人のようですね 跡はほぼ同じだと思いますその手紙は昨年の夏 c 道さんの診療所で火事がありましたそれ以来彼の行方は分からなくなっています そ, そんな遺体は見つかってねえが何らかの事件に巻き込まれた可能性がある 焼け跡から拾っておいたものですもしかしたら見覚えのあるものがあるかね父が江戸を立つ際に私が渡したお守りですそうかよかったらそれは君が持っているといい父は父は無事なんでしょうか 生きている可能性は十分にあります。乱暴医は利用価値が高いですから。君の方こそ何か心当たりはそうですか。では、もしよろしければ、ここで私たちと共にコ o ドさんを探してみてはどうですかここで父をそうじゃねえだろう、サンマンさん。昨日のことを見ちまった以上。協力させるか殺すか。 こいつに選択の余地はねえ<笑>おいおい物騒なこと言うな<笑>俺たちと香道さんは同じ爆命を受けた仲間同士なんだ父上の身を案じる気持ちは我々も同じだ<笑>君にその気があるのなら父上を見つけるために共に全力を尽くそう わかりましたよろしくお願いしますうん君のことは新選組が責任を持って預かろう<笑>言っておくがここに置いとく以上お前のことは今から男として扱う大使じゃねえが特別扱いもしねえ分かったなはい強かったな千鶴<笑>一時はどうなるかと思ったが 女の子を切らずに済むのは何よりだなまったくだぜ俺は長からシンこれからよろしくな千鶴ちゃんはいこちらこそよろしくお願いしますふん副長その者の体内での扱いはどのように<笑>誰かの故障ってことにしとけばいいだろう近藤さんとか三男さんとかやだな土方さんお そういうのは言い出しっぺが責任取らなくちゃ。はぁ、あ、うん。年のそばなら安心だ。えっなるほど。土方くん、彼女のことをお願いしますね。ええはぁ、あ、ちょちょっと待てまあ一番だそうだな。じゃああとはよろしく。<笑> 何私にも探しに行かせてください私なら一目で父と分かりますお願いします連れて行ってください君巡察の意味分かってる僕らに君の面倒を見ろとでもいえただ父から自分の身は自分で守れと言われご真実を習いました面白いならばその腕俺が確かめてやろう ついてこい。へえ、はじめくんが腕試しなんて珍しいこともあるんだね。<笑>遠慮は無用だ。どこからでも打ち込んでこい。でも、刀で打ち込んで、斎藤さんが怪我でもしたら。<笑><笑> はじめ君に向かって怪我の心配するとか君ってすごいね笑い事じゃありません刃物は危険なんですでも腕前が良ければ君の外出を前向きに考えるかもしれないよどうしても刀を使いたくなければ峰打ちで来い分かりました <ス><ス>いざ来いヤ<ス><ス><ス><ス>はフッハァハァハァハァハァハァハァハァハ あんたの剣には曇りがない少なくとも外を連れて歩くのに不便を感じさせない腕だ は, はじめくんのお墨付きかこれってかなりすごいことだよねえ土方さんフンシチューを巡殺するときは必ず組長の指示に従えよういいな 番組がマセアを抑えたらしい。捕獲した数人が前川邸に連行された。副長がじきじきに調べるそうだ。チズル原田さんすまないが、今日の巡察は難しくなっちまった。何かあったんですかちょっとね。何も聞かないで部屋に戻っててくれ。いいな。 まだアイズハンと諸子大からの返事は来ねえのかはい。トシ、我々だけで出よう。もし遅れを取れば、不定老子どもを逃がした上に、都が火に包まれるかもしれん。分かった。だが出る以上、俺たちの手で捕獲する。ああ、もちろんだ。隊を二手に分けよう。池田屋方面は俺が、四国屋方面は都市 お前に頼む。分かった。新選組出陣いたす。 なんとかなりまへんかそんな言われてもな今日は貸し切りなんですわそうですかほな他を渡りますわそんまへんな お, おいでやす皆さん中でお待ちですわ<笑>今新選組は都に火をつけ 混乱に陥らせようとしている不定老師たちを総力を挙げて探しています三段総長山崎君ですかどうしました不定老師の会合場所は市場池田屋に間違いないと思われます何ですって近藤局長より会津藩からの連絡はまだかと残念ですがまだそうですかどうしました 実は数日前から雪村香道氏に似た男の姿が池田屋で目撃されていたという情報が<笑>それは確かなのですかいえまだ裏は取れていませんこんな時にとにかく今は土方隊にこのことを至急伝えてくださいわかりました一国を争うこんな時に伝令を任せられる人ですら足りない 私が怪我さえしていなければあの私が言ってはいけませんか父上のことが気になりますかはいいいでしょう近藤局長に肘方隊の合流を待つよう伝えてくださいわかりました山崎が遅いな確かに近藤さん どうしますこれで逃がしちゃったら無様ですよくっやむを得な我々だけで踏み込むぞそうかなくっちゃあい<音>中将をお預かり新戦組幕府の手入れみたいだなのためだった御用を改めてやる な何だ貴ま 近藤さん木村君何しに来た三男さんからの伝令です会津藩からの連絡はまだなく突入は土方隊の合流を待ってほしいと伝令ご苦労だが今さら後へは引けん行<笑><笑>ったく<笑>雪村君 彼の手当てを頼めるかはい、うん、じゃあな、俺は先に行くから、あとは勝手にやりな なさいとは正面から原田は裏を頼む分かった誰一人逃がすな出向かう奴ツは全て切れ<笑>今頃のこの子を出ましか何だ貴様我ら新選組池田屋にて御用改めの最中である一切の手出し無用何だと 風情が邪魔だてすると申すか身風呂風情だとはあんたらのために言ってやってるんだ大福を着てねえヤが立ち入るとどうしうちになりかねねえ死にたくなけりゃすっこんでろよせ我々には戦う理由がない君たちが引くというのでしたら 闇に命を奪うつもりはありませんはあこっちは長州のやつらを見逃すわけにはいかないんだよ私は長州にクビするものではありませんじゃあどこの誰かは後でゆっくり聞いてやるぜ<ス>ど っ, ど っ, どっ 逃げてえ奴は逃がしてやればいいじゃねえか遊び相手が欲しいんなら遊んでやるぜ遊んでくれるのは結構だなお前だけ飛び道具を使うのは卑怯だな卑怯そっちこそ長門持ってんじゃねえかそうだったなえってめえは骨がありそうだなにしても 正面から来るわ普通小手先でごまかすなんざ戦士としても男としても二流だろそうかもな、えー、やるじゃねえか俺は知らぬい今日だお前の名乗り聞いてやるよ新選組十番組組長新田サノスケ 人間にしちゃ面白かったぜお前ふんその程度の腕で俺に刃を向けるか悪いけど僕たちの敵には死んでもらわなくちゃしつこいぞ人間不正が 父さやめておきな何者だ ならば死ねおっかさんどけどきません貴様我が同胞かなぜ人間の味方をする自覚がないのかならば。 はっ雪村掃除貴様何者だおう己は名乗らずに人に尋ねるの、ね、か新選組副長土方歳三風間千景だそいつはしばらく貴様らに預けておく えな大丈夫です 部長平助はどうだ頭部を強打していますが無事ですそっか他の大使たちの状況も確認してくれ捕獲した者を頓敷へ連行観察は逃げた者どもの行方を追えは残りの者は引き上げるぞ 幕府にも教師中にも新選組の名が広まったに違いないそうかもしれねえが宗うも平助も倒されその相手には逃げられちまった裏口にも一人腕の立つやつがいたぜおかげで取り逃がした数も少なくね逃れた者たちは現在観察が追っていますうんどうぞああすまねえ重傷者の具合はどうなんだね 沖田組長と東堂組長に関しては雪村君の処置が良かったようで命に別条はありません他の者に関しては手を尽くしていますが深刻ですそうか お, お前は初めてだったな観察型の山崎と島田だ俺は昨夜会っているが改めて観察の山崎進むだ島田海と申します 雪村千鶴ですよろしくお願いしますしかし引き上げの時に千鶴が池田屋から出てきたのには驚いたぞ申し訳ありません謝ることはないよ君が来てくれたおかげで宗次も東堂君も死なずに済んだんだからまあ c あ道さんがいなかったのも考えようによっちゃ不幸中の幸いってことだろうしなはいまあ 視聴者が出たのは残念だったが素晴らしい成果を上げられた。だな、まあ、あの状況でこれだけの結果が残せたんだ。よしとしようぜ。サナンさん。それで聞きたいこととは 昼間も動けて血に狂わねえそんな羅刹がいると思うか池田屋で取り逃がしたという強敵のことですかいやまだ何とも言えねえが可能性があるのかどうかだけ知りたくてな可能性はあるでしょう私たちが手にしている落ち水は西洋から捕らえしたものです これが古くから研究されていたならすでに完全な羅刹が存在していたとしても不思議ではありませんやっぱり前より治るのが早くなってる貴様我が同胞かどういう意味だろう 伊藤殿お待ちしておりましたぞこれは局長自らのお出迎え痛み入りますあれが伊藤かしたろうか北新一刀流の免許開伝だとよ伊藤さんは尊能攘夷派の人間と聞いたがよく新選組に名を連ねる気になったものだな長州のやつらと同じ考えってことかそんな人間が俺らとうまくやっていけるのかね また大使が増える予定だ。やはり早急に新しいトンを探した方がいいだろう。西本願寺はどうです<笑>西本願寺は長州をはじめとする不定老師の隠れ身の。我々を素直に受け入れるとは思えませんが。だから良いのですよ。 増えた大使を一堂に受け入れる広さもあり都の中心にも近いさらに長州派であることを逆手に取り我々が寺を拠点とすることで長州封じにもなるなるほど僧侶の動きを武力で押さえつけるなど正義を欠いた大義はいずれ綻びが出ます<笑><笑>今都においては武力で押さえつけねば正義も通らぬ状況 三男さんはそのことをどうお考えですかくまあ守りに入ろうとするお気持ちは分かりますが守りしかし三男さんなら見学としては生きられずともその才覚と心理で十分に新選組の役に立てると思いますよ<笑>伊藤さん今のはどういう意味だどうとは あんたの言うように三男さんは優秀な論客だけどな見学としても新選組に必要な人なんだよ土方君、く<笑>ん私の腕はおいや私としたことが失礼しましたその腕が治るのであれば何よりですまあ伊藤さんの言うように 西本願寺は、ト所としては申し分ないと思うが、皆の意見はどうだね あ, あの、お茶が火出た参謀の加入で、総長はお役ごめんというわけです。 何かか用ですかあの何か私にできることがあればそんなに私は哀れですかあなたに見せたいものがあります 雪村君食事ですこの人たちは一体彼らは香道さんの研究の犠牲者です今は薬で吸血症動を抑えていますが それれが切たたらどうななるかあなたは知っています、ね。<笑>この薬はもともと西洋から渡来したものだそうです私たちはこれを落ち水そして落ち水を飲んだものを羅刹と呼んでいます人間をはるかに凌ぐ力と治癒力を持つ彼らは 我々新選組の新たな力となるはずでしたしかし彼らには致命的な欠陥がありました<笑>それを克服することが我々に与えられた爆命コードさんは新選組という実験場でこの落ち水の改良を行っていたのですしかし彼は行方不明となり落ち水の研究は中断されてしまいました 残された資料をもとに私なりに手を加えたものですうまくいけば羅刹の治癒力によって私の腕も治るかもしれないかもってそんなものに頼らなくたって三男さんはこんなものに頼らないと私の腕は治らないんですよもはや私は用済みとなった人間ですそんなことありません皆さん三男さんのことを原格として死に ただ生きた屍になれというのであれば人としても死なせてくださいやめて、うん ここで何を お, おい一体何があったお前土方さんこれどういうことなんです俺にも分からねえ三男さんは 薬を飲んで羅刹となったようですが今はく草ここへは他の奴らを近づけねえようにする後で後退をよこすから三男さんから目を離すな分かってますい一体お前は何者だ池田屋でもお前は斬られていたなすぐに傷が治るその力は。 それは羅刹と同じ力だいい加減本当のことを話せこれは物心ついた頃から備わっていた力です父からは他の人に知られてはいけないと言われてきました父様を父を探させてください父に会って ここの力の力と、自分が何者なのかを確かめたいんですあんな研究に手を染めたことも父には何か訳があったと思うんですお願いしますお前のその力三男さんに知られたのか多分そうか お前のことを信用したわけじゃねえが今はお前の秘密は俺が預かっておく他のやつには知られねえようにしろ約束できるなら俺が守ってやる三男さんの様子はどうだ落ち着いているようだよ意識はまだ戻っていないようだ これって江戸から戻って早々だがお前には話しておいた方がいいと思ってな落ち水が成功したってことええおかげで左手も元通りですそうかよかったなけどだったらなんで三男さんが死んだなんて話になってるんだよ落ち水の秘密を守るためですあの薬のことを伊藤たちに知られるわけにはいかねえ 落水のの研究は幕府から密だこのことはたとえ新選組内であっても信用の置けるものだけに留めておくつもりだ平介君お帰りなさい千鶴どうかしたの あ, あいや俺が江戸に行ってる間に色々あったみたいだけど伊藤さん達はみんなとうまくいってるのかなえあの人を近藤さんに紹介したのは俺なんだ三男さんがあんなになっちまったのが伊藤さんのせいだとしたら俺にも責任があるっていうかさ平助君のせいじゃないと思う父様が あの薬をここに持ってこなかったら。きっと三男さんも。これからどうなるのかな。<笑>規範が後ろ盾になってくださるのなら。 私も思い切った行動が取れるというものです。おいたも、金のためならいくら電池からお貸しもんで。<笑>頼もしいお言葉。本気にしますよ。ところで新鮮組ミンコって面白か話を聞きましたが、は？どんな話です？カサワどうしたのです？ 警護の途中ですよ<笑>奴らの主演にまで付き合う義理はないしかし人間とはつくづく暴力や裏切りを好む生き物だな自ら奴らと共にいるあの女の気が知れない池田屋で出会った女鬼のことですかそうだこれ以上人間どものもとに置いておくなど鬼の教授が許さぬ じゃあな千鶴俺たちの巡察は向こうだからはいお気をつけて掃除千鶴のことを頼んだぞはいはい佐野さんも意外に過保護なんですねああ何か言ったか何でもないですよフフ<笑>医ランポイの先生でっかさあそうですかありがとうございました <笑>大丈夫ですか<笑> それでしょ病気の方を放っておいて一体何をしてるんですすみません え, えっとこの子には内緒にしてたんだ責めないでやってくれるかなどうやら何か訳が終わりのようですねところであなたお名前は雪村千鶴ですあの手ぬぐいは新しいものを開始しますのでお名前とお住まいを。 カオルと申しますお返しなど気になさらずご縁があればまたお目にかかりましょう千鶴さん沖田さんいつからですかええ何が<笑><笑>血を吐くようになった時期です大げさだな大げさじゃありません<笑> 微熱もあるしもしかして「老害」とか言うつもりかなこのことを誰かに言うつもりなら君のことを切らなきゃならないね本当なんですかみたいだよ医者の言うことなんて当てにならないけどねそんなことはありませんお医者様がそう言ったなら今すぐ新選組を離れて 療養しほうがそれは無理どうしてですか僕にできることなんてほんの少ししかないんだ新選組の前に立ちふさがる敵を切るそれだけ先が短いならなおのことをここにいることが僕のすべてなんだ沖田さん私病のことは黙っていますだから約束してください お酒をやめて自由なつくものをしっかり食べて君いちいちうるさいよえまお酒はやめて金平糖でも食べることにしようかな<笑>ねえ落ち水って病を治せると思う 冗談だよさあ戻ろうかそいつは体を割るってことかこれは心外ですね発展的分離と言ってほしいものです気弁はいい要は同じことだろうでは私からも言わせていただきますがお二人は参謀である私に 何か隠し事をしていらっしゃいませんか隠し事大使たちの間で最近妙な噂があることをご存知ですか死んだはずの三男さんの姿を深夜に見かけたとか<笑>噂だけならいいんですけど調べていろいろと困るのは私ではないと思いましてこうして相談に参ったのですよなるほど 観察型にあんたの子がを送り込んで調べさせてるってわけかもし我々があくまでそれは噂ですと返事したらどうされますかな隠し事はこちらの胸の内に私の分離はそちらの胸の内に何<笑>だとお気持ちは決したということですかそうとっていただいて構いません お前たちそれでいいんだな斎藤さん何度目だろうなこうして今日で見る桜は時が移ろう中で。 様々なものが変わっていく。世の動きも理想もそして新選組も斎藤さんは変わってしまったからここを去るんですか俺は変わらないものをこそ信じている。 るごめんな行動さん探し最後まで付き合えなくてううん俺はさそんな音さばくどっちが正しいかなんて正直わからないでも俺が声をかけて来てもらった伊藤さんが分隊するっていうのに「はいそうですか」ってわけにもいかないしさうん そんな顔しないでくれよ千鶴うん元気でね平く君ああ千鶴もな もうこんなところで飲んでたんですかおっ千鶴ちゃんか一緒に飲むかバカ千鶴は飲めねえんだよ誘ってどうするでもよ何かこうたまにもう一人欲しいなって思う時があるだろあまあな平く君元気にしてるでしょうか 千鶴は部屋に戻ってろ<笑>ああ<笑>さたら、佐野。久方ぶりに戻ってみれば、こんなところに京を映していたか。ここで待っている。えい、えい。<笑><笑> そこがトン証に侵入したようです。雪村君は部屋に入っていてください。無駄だよ。<笑> 何とか言ったなお前の相手は俺だおうお前か原田君この騒には何事ですか池田屋で取り逃がしたやつが打ちにに来やがったなるほどあなた方がオキタ君たちに怪ガを負わせたつわものですかロサンズ 行動の身内か父を知っているのですかやつを父だと思っているのかえっえっえっえっ 帰るぞおいおい、力づくかよ。ここにいればじき人間どもの災いが降りかかる。俺が連れて帰るのがこの女鬼のためだ。待て<笑><笑>俺に刃を向けるか。面白い。 遊んでやろう何をほうけているこれが我ら鬼の力だ鬼そしてそこの娘も我が同胞貴様らには過ぎたものだ何だか知らねえが 新選組が一度預かったものをそう簡単に渡せるかあのようなまがい者がいるところに我が同胞を置いてはおけるいやいや<笑> 貴様がなぜ人間をかばう私は鬼なんかじゃありません帰ってください鬼ではないと言い張るか名は何という雪村千鶴千の鶴かなるほど東北で最大の鬼の一族雪村本家の者のに違いないその名と子立が証だ わかったか貴様は人間ではない私は私はここは身風呂と言われた狼の巣だまともな人間なんてハナックからいねえんだよお前たちの好き勝手にはさせねえ 私は、あなたたちと共に行く気はありません今日がそがれた帰るぞああ相変わらず自分勝手なやつだな失礼します鬼と人間とは相入れぬがそれでも守るというのならやってみるがいい もし果たさぬときはその女鬼にもらい受ける彼女が鬼だったとはとてた信じられんが、はいああ 彼女は知らなかったんだろう何にしてもあの羅刹のような注力を見せつけられちまっちゃうとも思えねえそうか<笑>ご苦労さん<笑>大丈夫か 色々気にしてるんじゃねえかと思ってな私はここにいてもいいんでしょうか皆さんにこんなに迷惑をかけて男が女を守るのは正義だお前が気に病むことはねえよ襲撃されたのはお前の責任じゃねえしその敵に対応できなかったのは俺たちの問題だ お前は俺たちと共に戦ってくれたそれだけでここにいるには十分な理由だチーズルが何者かなんてどうでもいいことだと思うぜ<笑>お前はお前だ斎藤なんでお前がここに斎藤は 本日付けて新選組に復帰するああどういうことだそう斎藤君は年の命を受けて患者として伊藤派に潜伏していたんだ伊藤さんは薩摩と組んだそして新選組局長の暗殺を企てている近藤さんを詳しいことは後で説明するが 伊藤さんには死んでもらう<笑>伊藤貸太郎だなハルタさんたち遅いですね また飲みにでも行ってらっしゃるんでしょうかど、どうだろうね山崎山崎はいねえか医者を、医者を呼んでくれ殿さん、<笑>大丈夫です長倉さん、どうされたんですか<笑><笑>平介君兵助が、五両絵師の奴らに、斬られちまった<笑>傷が深すぎる これでは手のほどこしようがないそんな東堂君うくん皆さんこの部屋を出てください三男さ ん, ん打つ手がないのでしょう山崎くんできることがないのならすぐに部屋から出てくださいエスくん あなたは助かりません。どうしますか血づる。ヘスケく具合はどう<笑>大丈夫すぎて、表紙抜けしてるぐらいだって。 ありがとなこれが羅刹かああ気にするなってあの薬があったおかげでこうして死なずに済んだんだ英介んそれにあの時手を握ってくれてたろ千鶴の手があったかくて死んでたまるかって思う だから千鶴、あんまり自分のこと責めるなよ。うんありがとう。それを言うのは俺の方だってありがとうな、千鶴<笑>我われら新選組は幕命により。 見奉行所を新たな尊所とし薩長軍を迎え撃つこととなったこれは幕府の威信をかけた決戦である大義のためいざ立ち上がらんお もせずにすまなかったね父様新選組の人たちを羅刹になった人たちを元に戻してあげてそれは無理だ<笑>知ってしまったんだね千ルあの薬は新たな鬼を生み出すための薬我らがかつての力を取り戻し 再び世に出るために必要なものなのだよあれな前にはずっと話していなかったが私たちは古より続く鬼の末裔そしてお前は本家最後の生き残りすべてはお前のためにやってきたことなのだよな何何言ってるの私たちは あなたをお迎えに来たのです新選組の羅刹は失敗作だったが西国の諸藩のおかげで羅刹の研究にもめどが立った幕府は間もなく滅ぶお前は新選組を出て私たちと共に来なさいそんなことできません人はいずれ私たちを裏切るのだよそんなことはありません皆さん信用できる方々です お父様様はお医者様でしょそれなのになぜこんなことをコドおじさんさっさと連れて行こうそうすれば千鶴の考えも改まるよ<笑>来ないでください近づけば抜きます抜いてどうするんだお前らとは行かねえってことだ<笑>石方さん 久しぶりだな、コードさん。これは土方さん、お久しぶりです。今の話は本当なのか聞いていたのですかお人が悪い。新選組が実験台だってのは分かっていたが、羅折が失敗作で直せねえってのも本当なのか本当も何も、いまだに気づいてなかったとは残念です。 いい加減にしてほしいないきなり割り込んでくるなよそりゃ親子の対面だから邪魔しねえようにしてたさ長倉さん斎藤さんだがそれも限界ってことよ原田さんなるほど最初からつけられていたのですかそういうことだ仕方ありませんここは引き下がりましょう薫君でも いいのですよまた機会はあります<笑>後悔しても知らないよ<笑><うっ><笑>お前らまだ統計へは行ってねえはずだおえっごめんなさい。 お前が謝ることでもねえだろうでも私のせいで私がいるときっと迷惑をかけます皆さんと一緒にいる資格がありません本当に一緒にいたくないと言うなら止めはしないだが本心はどうなんだ 俺たちはお前を預かると言った。だがな、それだけでそばに置いているわけじゃねえ。お前は仲間のことを思い、そのために刀を抜こうとしてくれた。一緒にいるには十分すみる理由だ。<笑> 田さん、私一緒にいたいですおっさんおっさんはいるかね勇さんが勇さんが二条城での軍議が終わり奉行所に戻る途中狙撃されました近藤さんはそのまま馬でここまで駆け戻ったのかはい局長を守りきれず 申し訳ありませんいや奉行所の警護を手薄にしてまでの護衛は不要だと言った近藤さんを説得できなかった俺の責任だ副長応急の処置は済みましたですが今夜は峠かと新八原田動ける者を連れて襲撃現場を捜索奉行所のことは源さんに任せる 心得た山崎は近藤さんのことを頼むはいお前は後で掃除を見に行ってやってくれはい分かりましたくれぐれも近藤さんのことを知られるんじゃねえぞあ<笑><笑> そそんな伏見奉行者の方はどうだかなり慌ただしいなもしかしたら死んだかもしれん、うん<笑>その新選組 言ったの君お見事ですオキさん<笑>それにしても老害で寝込んでいたはずのお前が羅刹になっているとは。 君が近藤さんをいや、ただ撃つようには勧めたけどね<笑>君の目的は何地図を惑わすお前たちに消えてもらいたいんだよ何それ落ち水で力を取り戻したみたいだけどあの薬じゃ、老害は治らないよそんなこと、どうでもいいよ 僕は君を殺せれば よく避けたね<笑>でも次はないからお前ならこう来ると思ったよ<笑><笑><笑><笑><笑><笑> <PUblen> <笑><笑>やってくれるねでもこんな玉ぐらい <ks> それはどうかな 何があったなんだこの玉はどうやら銀の玉のようです掃除の傷が治らねえのはこいつが原因かおそらくでなければ羅刹化したものは十段程度すぐに感知するはずです敵は羅刹の弱点を知ってやがるってことかええそう考えておいた方が良いでしょうね 俺たち10番組が抑えてやる安心して行ってこい、うん 起き上がるどんどん人間じゃなくなっていくっやったぜ<笑><笑><笑><笑><笑>すごいな俺すっかり化け物だ。 何の真似だこれが最後の落ち水ですまさか俺たちにも飲めっていうのか今日一日で大使の半分がやられましたこのまま戦が続けば我々も無事でいられる保証はありませんもしその時まだ死ねないと思ったらこれを使ってください俺はいらねえもし何かあっても死ぬ覚悟はできてる トシさんこの薬の研究を幕府から受けたことにお前たちが責任を感じることはない責任は俺や近藤さんをはじめとする当時の局長と副長にある承知しましたですが関わったのは事実己のけじめは己でつけます男には責任ってもんがあるよなだが 飲むか飲まないかは自分で決めさせてもらうぜこんな私でも役に立てるのならいざという時のお守り代わりかね怪我人を守れ息のある者は 一人でも多く連れて行けどうぞ戦況はどうなってんだ土方さん今山崎が探りに行っている皆さんもどうぞおうありがてえ俺はいいあ大使たちに食わせてやってくれうん<笑>大丈夫ですよまだ皆さんの分はありますから<笑>そうかじゃあ遠慮なく。 ありがたくいただくだどうぞなんだよじゃあ俺も土方さんもどうぞすまねえな食べないんですかあとでな<笑>今のは近かったなああ<笑> やっぱり自分は食わねえで我慢してやがったな土方さんあ私何もしていませんしお腹もそんなに空いていませんからいいから食っておけまだ戦は続くお前に倒れられたら一体誰が負傷者の面倒を見るんだでも土方さんだって。 ほらありがとうございますうまいか副、うん、長山崎さん山崎佐長軍に近畿、錦の御旗が掲げられました何だと<笑>本当なのかそれは 冗談じゃねえぜそんなバカな話があるか敵が官軍で俺らが賊軍トシさんもうどうにも対義もねえってことだ撤退だ<笑>だがまだ負けたわけじゃねえこの借りは必ず返してやる負傷<笑>者を先発させて陣を移す誰かヨドハンに行って援軍を頼んできてくれ私が行きます 私にも何かやらせてください私も一緒に行こうその間みんなは少しでも休んでいるといい井上さん分かった頼んだぜ みも<笑>そんな雪村君 逃げなさい犬飼さん そ, そしてトシさんに伝えてくれ力不足で申し訳ない最後まで共にあれなかったことを許してほしい<笑>最後の夢を見させてくれて感謝してもしきれないとねああ えー、くたりが<ピリ>早く逃げまえ。 が悪いからといってうわ ヨドハが寝返ったと聞いてな気になって追ってきたがすまなかったこんな思いさせちまって<笑>幕軍同士で殺し合いかこの戦先が見えたな錦の御旗が薩長軍に立ち 朝廷の直が在京の初犯に下った貴様たちが追われるものとなるのは時間の問題だ悪いことは言わんその女鬼はここに置いてゆけそうすればこの場は見逃してやる断るこいつのことは俺が守るそう約束した このような状況でも約束を果たせるとほざくかが貴様ごときにその女は守れぬ現実を分からせてやろう土方さん下がってろで 君にさつだったとはな<笑>道理でよく知ってやがるはずだどけ邪魔だ内 な, な我が戦いに水をさすなと言っているのだ<笑><笑><笑>その傷ではそう長くは持つまい今 楽にしてやるやめてください<笑><笑><笑><笑><笑>待て落ち水か<笑>どこまでも愚かな真似を愚かそれがどうしたってんだ たとえ羅刹になったとしても所詮はまがいもの俺の敵ではないそんなものはやってみなけりゃ分かんねえぜダメー<笑>いい加減我慢ならねえ腰抜けの幕府も邪魔くせえてめえら鬼も 女一人守れねえこの俺もまがいものだとそれがどうした<笑>俺たちは今までもさんざん武士のまがいものとして扱われてきたんだだけどな何があっても信念だけは曲げねえまがいものだろうが何だろうが貫きはまことになるはずだ<笑><笑> 押しまぜてるぜまがいものに傷をつけられた感想はどうだ鬼の大将さんよこのれ許さんさ貴様 もういいでしょう、風間これ以上の戦いは人のように遺恨を残します。し<笑>土方と言ったな、この決着は必ず果たすぞ。 何があっても離れるなよ。 俺がお前を守って必ず